演武開演開どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はちらちらダイエットッチパンこちらダイエット体に優しいプロッチというダイエットチパンチを食べたいと思いますああこんな風に商品説明も同行してくださいねあっすねを えなんか使われてる素材とかもこういうふうに書いてありますし、プロテイン、タンパク質豊富なパンらしいんですね、たんぱく質が半分あ、すごいですね、そして、うお砂糖は入ってない、カルシウム、硫酸塩も入ってる。 だからね、最後にはアレンジレシピと感想そしてこんな、ね、おすすめの食べ方も書かれてます、ね、でオーブントースターで焼くと書かれていますが何分焼いたらいいのかなこれじゃちょっとわからないですけど、まあ、これを後でやっていきたいと思いますでは<笑>失礼こちらにあるのがフレーバーまずこちらがプレーンチーズ富士マッチャ フレーバーとしては4つなんですが中に5つか入っていたので今回は5つ食べてみます、あ、さっき23個って書いてあるのになんでい個んだよって突っ込まれそうですでは代表としてフレンチに顔を見せていただきましょうおおうーんサムタンはパンとは思えないぐらい硬いですねこれんどんな感じなんだろうああそのまま食べることを想定してるんでしょうねこの方様断面はこんな感じです 見た目は確かにパンですねではいただきますそのまま食べるとプチプチもちもちで美味しいですねでこれトーストするとどうなるんだろうそれは後半へ続くはいこちらきう温めてまいりましたトーストしましたよこれはちょっと あ、そうでですすね、ま、中身がが変わるわるけではありまませんがいただきます焼くとふっくらほっくれとしてまたこれがいいなじしてますねふわふわまず4つ全ての共通点としていずれも食感はかなりもっちりして弾力のある食感でかの瞬間にプチプチと中で弾ける心地よい音がしましたね。で、 プレーンはシンプルなんですけど何かは分かりませんがどこか甘みが感じられてとっても美味しかったですなので甘みが感じられない小さくても満足できるという部分もありますねそしてこちらのそれぞれのフレーバーココアはほんのりほろ苦くチーズはほんのり塩気が香りしてきて抹茶もココアとまたちょっとほろ苦さ甘さがとても美味しかったです個人と ただ個人としてはちょっとがあるということで、これじゃないな、こちらのチーズが一番おいしいですね、そしてこ、なのでこちらを代表して、こちらの点数とさせていただきます、で、トーストをすると、ちょっとパンに弾力、弾力がほとんどんあるんですけど、ちょっとパンがふんばっとなって、さらに香ばしさも入って、中の具材のおいしさもより引き立ってと、さらにおいしくなって。 まあ、そのまままあその食べるのは好きという方もいらっしゃるでしょうからこの辺りは好みですねというわけでこの4つのピッパッとっても美味しかったこれで満足できるのは言うことなしですねそれでは雷が心打つのや昨日まで昨日です雷がどこかに行ってしまったということでしょう、ね、ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいですエンブ